昨日も探したけど、レポートは結局見つからなかった。もうこれは正直に謝るしか。おはようございます。あの、すみません。んあ、おはよう。ごめんやけど、今日は忙しくなるから、いつもよりちょっと急いでな。あ、あはい。